ててきイエガー訓練兵の援護のため大岩付の巨人を排除俺たちの任務は集英部隊の支援だったよなよし訓練の成果を見せてやろうぜ I'm, I'm going to return to the home that was taken from me. Join me, of course! If that doesn't work out, I'll c a t entirely. n a n a t d a Masaka Konamama Kairu -er、Tsumori? これから大事な話をしようってのにお前の無駄話に付き合う暇はないさっさとそこをどけ